<ス><ス>ああ。<ス><ス> サコーヒータイムの始まりですこんな暑い中みんな働いてるなんて狂ってやがるぜい実際コミュニティってあるのです渋谷に場 所, 場所の問題を抜きにすればまあうっすらあるその多くは 会社とトシクミさんの家に依存してるところはあるけどトシクミさんの家の鍵が暗証番号方式で<笑>なんか俺とかガースとかちゃんももと か, なんか顔見知った人は勝手に入れるみたいな感じであとはもうみんな渋谷が好きだから渋谷に誰かしらいるあとキノコが事務所あってあと渋谷シの事務所があるからなんか渋谷に行けばあとパラストがあるのか、えー、年末でなくなっちゃうけどまあ行けばあるみたいなあとアルプスもあるわ 大橋だけどあれって、太郎ちゃんがやってるとこそう、太郎ちゃんじゃなくて、そこね、あの、吉田さんがやってるですタ太郎ちゃんも、トップの通り抜けていない。へえ。ー、なんかあったのいやいや、普通にベルリンに留学。コミュニティが場所に依存しなくなった。まず俺が台湾に行ったっていうのもある。太郎ちゃんがベルリンに行ったりとか、あと、ツノピーが沖縄に移住したりとか、大生が愛媛に行ったりとか。 シブハウスが渋谷を離れたりとか新宿徒歩10分になってしまったそんな近いんだちょいかなえっ、ー、と新宿都庁の裏って感じ逆にオッピーにとって渋ハウスって何なんなの意外と興味持ってくれてることに俺は嬉しいまあでも僕的にはちょっとなんか遠巻きに眺めてるぐらいが なんか相性いいのかなっていう結論にはなった西田さんマウスのアカウントとなんか喧嘩ししないったケンっていうか何してこの人っていやしてない差別的な表現人種差別的な表現、うん、してて、うんまあ、たなんか俺なんか一瞬あちょっとおこれきわどいぞみたいななんか変な人に目つけられたら誕情しかねないなーとか思って見てたんだけど、うん、そしたらなんか西田さんが、うん それやめほうがいいんじゃないって言っていやなんかでもちょっと危ういなあー危うさかいやしかし今危うさはめちゃくちゃ強いいいか端的に言うと強要がないああ、うん、そうねそうねそういうストッパーがいなくなっちゃったのかなって思う いやなんかつまんない人を追い出しましょうよって全体会議では言えないから結構個人個人のソロ活動でそれをやるしかなくてそれをやる人が本当にいなくなっちゃったっていうかえじゃあもうなんか住んでるだけですみたいな人もいるってこと俺のはそれだと3人ぐらいいると思う、うん、まあちょっと様子を見てきてくださいよ いやマジでさ、ちょっとリアルに起きる目的がないんだよ、ね、毎日やばいうわでもちょっとわかる実家にいると俺もそうだったはっきり言ってこの4年ぐらい起きる目的がないやばいってえそれやマジでやばいじゃんいや結構それちゃんと考えた方がいいだよ、うん、えそれやばいじゃん寝る意味もないそうそうそう でもそんな生活あともう5年も10年も続けられないわけじゃん、モチベ的に。う病になっちゃうし、なんかさ、まあ30を超えて改めてこう、やりたいこと、したいことって言うとちょっとなんかポップすぎるけど、俺はどう言っていったらいいのかみたいな、なんか向き合うタイミングなんじゃないかな、我々、31歳世代。 俺も夏也に雑誌作ろうって言われてこう雑誌作り始めちゃうと課題を見つけて勉強する感覚もあるからめちゃくちゃやっていけるけど夏也そうそういう状態じゃないときってこう物とか作品を作らない人でどうやってやっていったらいいのかでもそれもそれがこうあのなんだっけあの心理学者のあアドラ アドラーが言うのが共同体意識共同体に貢献する意識みたいのがないと多分相当きついと思うああ会社に貢献してお金稼いだなだけだとやっぱ人って10年生きるのむずいなあっちしか入るかだんだん決まってきたんだよーしゃあ俺も決まってきたから うー仕事めんどくせえ。仕事がめんどくせえ。撮影スケジュール立てなきゃ。いやだー。めんどくせえー。めんどくせえけどやるしかねえのよ。うわ、すずすずしい。なんじゃこりゃ。え、う、ー、ん。 ミネ線、えー、小遊利と映像の撮影に東京に来ています今ほら赤信号だから待ってんで、ね、青信号になったら進むからますい待